解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート94になりますそれではご覧ください今回は付け根にあるこの切り欠きを埋めるところからやっていきます適当にプラ材を接着していきます 余分な部分をカットして隙間に瞬着を埋めてから成形していきます。 次は、接続キーブを作っていきます。適当にカットしたプラ板に、サークルカッターで円の切れ目と、その円の中心点をつけます。円の切れ目まで、何箇所かニッパーを入れて円を取り出します。 形を整えていきます円ができたので中心に穴を開けていきます穴が開いたので針を取っておきます 1 5ミリのプラ材を出したところ1 6ミリになっていて入らなかったので少し削ろうと思いますちゃんと入る太さまで削ったら欲しい長さに揃えてカットしていきます それではこの二つを組んでいきます片側を 1.5 ミリ出したこの位置で接着します 出した部分はノズル内のビィティールになる部分でそのままじゃ見栄えも悪いので塩水状のパーツを作って先端に貼っていきますスポンジヤスリを使って丸みのある塩水にしておきますこれを切り取って。 同じ大きさのものが4つできるまで作っていきますそれでは接着していきます。 乾燥したらはみ出と接着剤の部分を削っておきますこのままだと接続で抜き差しした時に軸が取れて抜けないとも限らないので少し補強を施しておきます